えー、ユズネーム、アイボサからいただいたよ。ありがとう。ありがとう。 えー、ズッチ王女、ユッキ王子、ファイ王女、ごきげんよう。ごきげんよう。ようえー、ファイ王女、めちゃめちゃ絵上手ですね。確かにえー、ズッチ王女とは全然違うタッチで、ファイ王女の好きな、ジョジョの影響が少し入っているのでしょうか。えー、先日、アニメのジョジョ、第5部が最終回を迎え、次はとうとう、ファイ王女が声優を志すきっかけとなった、ストーンオーシャンですね。えー、第6部は女性がジョジョということで、私はズッチ王女か、ファイ王女に演じて欲しいです。むしろ、ファイ王女は実写いけそうな、 たし嬉し い, <笑>うん嬉しい、うん、超嬉しいこんな嬉しいことあります<笑>ねえいや、えー、あ、ジョジョがきっかけになったんだ。そうなんです。なんか、結構あの、中高時代いろいろクラスに馴染めなかったりとか、い、うん、悩みとかいっぱいあった時に、うん、ジョジョから勇気もらって、うん、特にその、6部の主人公の空城ジョリーンからたくさん勇気もらって、うん、それであの、 ジョジョの朗読とかやったりして、うん、そこから声優になってジョリンを助けたくて声優業界に入ったんです、うん、もうかっこいい<笑>せめてオーディションがもしあるんだったら受けたい ね, ね受けたいです、うん、本当にいやもうそれは言うことが大事だから、うんうんうん、言ってこい言ってこいっきますう幸い、うん、あのマネージャーさんはジョジョ担当だから<笑>お願いします <笑>特にやりたい役は、うん、あのー、私フーファイターズっていうジョリンを助けてくれる、うん、まあ途中から仲間になるキャラクターなんですけど、うん、すごい。 親近感を感じるのが、うん、の FF、FF って言うんですけど、うん、その子、FF のセリフで、なんか、ジョリンのことを考えると勇気が湧いてくるっていうセリフがあって、うん、私もまさに、本当に、辛い時とか、ジョリンのこと考えて勇気をたくさんもらってたので、うん、本当に気持ちがわかるんですよ。うん、だから、ここまで共感できるキャラも、本当に後にも先にも、FF だけなんじゃないかってぐらい、本当に思い入れ深いキャラクターだし、うん、あとその、ジョジョの朗読会とかをやって、 であの声優を志したんですけど、うん、初めての朗読会で初めてやったキャラクターが FF だったんですよ。だから本当に思い入れ深いです。初めて人前で芝居したのも FF のセリフだったので、そうな ん,、うん、うなんですよ。もう本当大好きで、うん、そこでもそこは一瞬ジョリンじゃないんだと思っちゃった。俺も思った。<笑>あのジョリンはもう本当に憧れが強すぎるので、うん、私はちょっと客観的に見て。 うん、自分はジョリンをサポートする側だって分かるんですよジョリンの声っていうよりかは、うんうん、だなので本当に私はジョリンを助けたいしジョリンのこと力になりたいので、うん、ジョリンは一番合う人にやってほしいんですよも う, う, う強すぎてね愛情の深さがひしひし伝わってきて<笑><笑>ジ ョ, ジョだと誰が好き男性キャラお もう今日ちテンション高いファイちゃんじゃあさベスト3をえー、でも部門で違うんですよなんか彼氏部門とか結婚したい部門とか<笑>ちょっとめんどくせえな<笑>結婚したい部門1位は、うん、キラよしですおおもうセクシー、うん、香水の匂いがしそう<笑>もう<笑><笑>健康的、うん、一緒にジムもきたい<笑>、うん、って思うし、うん、でえー、っとちょっと ちょっと問題 な, な、まあ、知り合いにはいてほしくないけど、うん、まあ、なんだろうな、推し、推しかな、うん、推しは。うん、あの四部の乙石あきら君、うん。おお、違うんだ。そうなんです、違うんです、乙石君は、彼氏ではない、うん。うん、なんか推しかな、乙石君のライブに行って、最前列でペンダフって、うわ、ん、いたいな。乙、う、君、ん、あ、痛い。<笑>そういう人生だな。<笑>で。もう一つ何しようか、じゃあ。え。 えあ、おし、あ、そうか、彼ちゃん彼氏部門に。彼氏部門は、メローネ、うん。第5部のメローネです。それは、なぜああ、<笑>だって、ち<笑>。なん彼、<笑>結婚したいじゃないのいや、結婚。 はだめですあのちょっとああの暗殺者なんですよメロンネはうんうあ経済的にも経済的にもまた不安定だし、うん、いつ帰ってくるかわかんないじゃないですか<笑>そうねでも、うん、でもヨッピだったら、うん、あのデパートで働いてるので、うん、毎日同じ時間に帰ってきてくれるし、うんうん、私の手以外も愛してくれるから<笑>なんか現実的なのかどうなんだか敵<笑>ばかりですね<笑>あ敵役ばかりですね確かになるほど、ね、そうですでが、うん、バッドボーイが好きなんですあセクシーなバッドボーイ系が好きですあ確かに 何かにつけたエロいですよねって言ってるもんね。そうなんです。じゃあ、弟にしたいキャラとかは<笑>ならんじゃん<笑>あはははそうだった。<笑> 考えてますよね弟にしたらいやなんか私夢系も好きなんで私が五分のキャラだったら、うん、だらんちゃんのお姉ちゃんポジションでゴエチーム入ってみたいな、うん、<笑>一体妄想をずっとしてます<笑>でもまあ誰も傷つけてないですからね妄想する分には ね, そうだねもうまあまあそりゃそうだけどね<笑>すごいな幸せな子だな本当 に, <笑>本当に<笑>すげーすげー喋ったらすごい生き生きとするからもうあと二十四時間くらいいけますよ<笑><笑>そろそろお時間です<笑><笑><笑>ごめんなさい<笑> <笑><笑>またじゃあ別の機会とかね<笑>、はい、またいつかラジオのねゲストに来た時に話してもらいましょう<笑>はい、はい、是、はい、えー、今回はタミクサからのファイチャーでのメールのお便りをご紹介しました、えー、まだまだ投稿お待ちしております小林裕介石上静香の「ゆずらじ」